6代目です今日はですね、福岡県の世高ま高、あ。当店からだいたい四45分から50分ぐらいの距離のお客さんのところに行ってきました。この7畳半のお部屋、これを表替えです。まだ築3年ほどということですが、畳表は結構捨ててました。やはり中国産の畳表でした。でですね、あの、ここですね、えー、6軒か8軒かぐらいの新しいお家が並んでいる区画なんですが、近所の方はですね、あの、 りなし畳和紙のヘリなし畳が入っているとおっしゃってました樹脂加工紙表と、まあ、私は言っちゃうこともありますがそのヘリなしが入っているということでした普通の畳だけをイメージしているとものすごくおしゃれに見えるらしいですがお客さんも自分もそれにしたいと言っておられました見積もりの時にそういうふうに言われたので紙表も見せつついろんな話をしておりましたヘリなし畳 最近はもうヘリなし畳多いので別にそんなオリジナリティ溢れる部屋になるわけでもなしもう私から見れば普通の畳の部屋ということになりますおしゃれにしたいということでちょっと提案をしました時々 YouTube でもお話しするモダン乱時期今回ですねあのヘリなしにするよりも実はモダン乱時期のようにちょっと工夫をしてやるとおしゃれで意外と安く仕上がる という方法です。今回ですね、もともとあった7畳半のお部屋を無理やり敷き替えまして、まあちょっと寸法的にどうしても無理なやつはですね、新しい畳どこで作り変えて、で、あとちょっと細々とした手間をかけて、あの、隙間を埋めたり、長さを合わせたり、畳の継ぎ目が変にずれないようにとかですね、ちょっとちっちゃい手間をかけながらやってみました。使ったのは積水。 ミグサ、アースカラーシリーズの2目表です。これですね、まだ出てそんな時間も経ってないので、当店でもまだ使ったことなかったんですが、今回初めて使わせていただきました。ヘリは QE2 大宮ヘリですね。この組み合わせでお部屋を作ってみました。なかなかいい感じに仕上がりました。アースカラーがですね、結構どぎついしましまなのでどうなるかと思ってましたけど、敷いてみたらかっこいい。 もう早速お客さんを呼びたいということでした。大変ありがたいです。モダンランジキ、皆さんのアイディアでお部屋が作れます。あなたはどんな部屋にしたいですかよろしかったらコメントください。それでは6代目でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。パソコンの方は右上の登録ボタン。スマホの方は